えー、今日はバッチリ正面からの顔出しでなんかこの辺までしか映ってないかな大丈夫かな、えー、少しご相談というかですね、えー、コーナーを作りたいと思って、えー、こんな動画を撮っています、えー、どういうことかというとジャン君の恩人、えー、僕たちにとっては保護猫活動の師匠ですねの方が、えー、今 SOS を出しております 体の調子がですね悪くて13頭いる保護猫の、えー、行き先を探さなくてはいけなくなってしまいました。という、えー、情報を毎日少しずつ1、えー 1匹ずつの 1, 1人ずつとい<笑>えばいいですか ？1 人ずつ猫ちゃんの紹介をしながらですね、えー、やっていきます。ただし、この猫ちゃんがえっ、ー、ともらわれ、先がもし決まった場合に、えー、残ってしまう。動画に入っていると皆さんの誤解を生むかもしれないので、えー、ストーリーという機能を使ってですね。7日間ずつ1匹ずつこう。 収録すするとといいいうふうにやっていこうと思います、えー、その他の概要については毎回こんなふうにして こ, これはちょっとないかなまあ、えー、動画を撮りながらそういう情報を出していきたいなと思っていますのでよろしくお願いします。ますつぶじー 私かじって貼ります。はい、じゃんくん。おいではいはいはいはい。痛くてこれつけられない。はいはい。左手にしてみた。右手はちょっと痛くてつけられない。はい。は い, いか、ね。はい。はい。あくす、はい、も今日もちゃんとリコさんに舐みました。 偉いぞ、ジャン君。偉いです。ジャン君も偉いでしょう。これでおトイレ行きに行かなくなったら、もっと偉いです。でも血尿じゃなくなったから、良かったです。うん。本当に。さあ、おいで。はい、よい。え、やるよ。 食べるはい食べてください<笑> いいはい。 ちゃんくん、今日は何度目のトイレですか？もう数えられません。ちゃんくん、もういいんじゃないの？出ないと思うよ。うんはい、はい。あ、ちょっとここがシャッてなってゃた。はい。シャッとなったとこアップ。え、やめて。どうなの？えー、<笑>いただき物でございます。いすはい。えー、かわいい感じの段ボールの中にこんな感じでございます。こ、まあ、んちゃんって書いてある。 お本当だポンちゃんのお誕生日ということでありがとうございま す, い, ますいただきましたこ、ま、れ を, を 開, け開けてしまいますポンちゃんポンちゃんねちゃんタあのおこ葉の中で爆睡中なんですよ、はあはあ、ポンちゃんして起きに来ないなお ンポンちゃんの好きそうなススクッションです。大丈夫ポンちゃん出てこなくて大丈夫？ポンちゃん。なんか可愛いものが出てきたよ。あ、これがアンカ？電子レンジでなんと か, か加熱するだけで。 心地よい温かさがなんとかなんとかします<笑>ちょっと俺には目で目の具合でよく読めませんが湯たんぽです湯たんぽっていうかほかほかなんとかですはいすごいねぽんちゃ ん, ンちゃんほらぽんちゃんの好きそうなもみもみするやつど う, どうすかどうすかどうすかもみもみしてみてくださいそしてこれはジャン君が投げたりするのにちょうど良さそうな ポンちゃん宛ですが、多分んジャンクに取られるでしょうハッピーバースデー、ポンちゃんって書いてあるよかわいいよハッピーバースデー、ポンちゃん<笑>ポンちゃんポンん誕生日お目でとうっていつまでもかわいいポンちゃんでいてはい、って書いてあるよこんなようなものですよ、はい に飾ってもらってこうかこ。そしてこうかあ。これはポンちゃんの誕生日の時に飾れるやつだ。だはい、オーナメン ト, を い, たたメントいただきました。あ、あと風船もいきました。はい、風船いただきました。ポンちゃんもう乗ってはるよ。そしてジャンくんにも。ジャンくん。ジャンくん入っちゃった。<笑>入っちゃった。<笑> 僕じゃないんだよねって入っちゃいましたが、くゃたジャンん実はあったよジャンんにもあったよはい、じゃあジャンんの負けてみましょうねすごいね、これも作ったんだねんちゃん、うん、よいしょよいしょはいしょ、そのポンちゃん手がちょっと腫れてポ ン, ンちゃんチェックジャン君、ポンちゃんとお揃いだよ青ソロだしかもえっとなんだっけ、えっと えっと、うん、あの<笑>まーもうセットじゃなくてえっとだからハリネズミ違うよあのほら今イラスト僕描いてるじゃん。えあのハムスターハハムスターですハムススタターーでじゃなくてれこれが全体的でこれはお腹のの内側が見えるってことでこれがこれが多分手列 毛だったらハムスターハムスターはどに書いてないハムスターじゃないと思うな特徴、電子レン同じこと<笑>じゃあ、僕はハムスター説をは、うん、はい。はいぬくぬくですよかったねじゃんくん、膀胱炎をもうこれで卒業しよう、ね、すごい、かわいいポンちゃんは バッチリだね。もう気に入っています。このハブスターと僕が読んでいるピンクのぬくぬくみ、載っています。どうもありがとうございます。 ゃんくんポンちゃんおやすみ前にひとばれか 買ってましたってるの